乾かすだけですね。こんな感じです。はい、それではベニバナ染めの紹介をします。で、えー、ベニバナ染めはあの伝統的な技法なんですけども、ここではあくまでもあの科学実験として紹介します。えー、これがあのベニバナ染めの作品なんですけども、これはあの木綿のハンカチですね。絞り染めって言うんですけども、もえぎ、ー、とこう絞ったところに染料が入らないので、こう模様になるというやつですね。 ちょっとピンクが薄いんですけどこれちょっと古くてあの色がちょっと抜けちゃってるんですけどもねこれこっちがあの比較的新しい方ですこれはあのウールなんですけど毛糸ですねちょっとオレンジ色に見えると思うんですけども、えー、正しい方法をやるとですねもうちょっとこうあの赤くなるとうまくやると本当に真っ赤の染め物ができると思うんですえっとミニバナという花なんですけど あのこれがあの花のえー、まあ、ドライフラワーです ね, これですねえー、っとちょっとトゲトゲになっててちょっと指で刺さ刺ちゃっで痛痛そうなんですけどもこの花の先にですね、えー、花びらがこうあってまあ、これ花がつあの花開いてたのがしぼんでえそれをこうつまんで花びらこれを染料にするんですね。 え先っちょえ末の方に花がついてそれを摘むというので末摘ん花と「源氏物語」でもね有名ですよね、えー、こちらがあのええ紅花の種です、ね、でその花びらを摘んだものですですね、えーまあ、赤というよりは少しこう茶色がかった、えー、ちょっと暗い紅色ですね この紅花に含まれる染料の話なんですけど、えっ、ー、と、主に2種類あの、水に溶けない、溶けにくい成分で、いろいろです、ね、いわゆる紅の色を出す、えー、名前がですね、カルタミンと、カーサミンとも言うんですけど、えー、実はこういう教材がありまして、あのいろんな繊維、種類ですね、木綿ですとか、ナイロンですとかね、これ化学繊維だとか、毛糸とか、ね、アクリル、金とかね、 そういうのが一緒に織り込まれているそういう教材があるんですけどもそれぞれの繊維の種類によってこの発色の仕方にバラエティがあるということで染料としても結構魅力的な教材です。ここっち側ににもも実はあるんですすけけどもこれが水に溶けやすい 正式名称はねサフロールイエローって言うんですけど水に溶けやすい色素なんですけどもこちらはこちらでまた色のバリエーションがあるということで魅力的な教材であるとも言えます、えっと、染め物に入りたいんですけど、えー、まず染料を取る前にですねあの作業があたふたしないようにですね先に染めるものですねこちらにあの木綿のハンカチーフ、ね、染色用のものなんですけども これをそのまま染めてもと綺麗に染まるんですけどどうせだったら柄が入っている方がいいということでねよくやられるのが絞り染めというやつですこちら途中までやったやつがあるんですけどもこれ実はビー玉なんですねこのビー玉をタコ糸ですとかまあ輪ゴムなんかは簡単なんですけどねこうビー玉をくるんでやって こう輪ゴムでこう絞ってやると、まあ、要はこの輪ゴムできつくこう縛られた部分があのできますよねじゃあそこのところに染料が入りにくくなるのでその部分が染めた後にラインになって見えるとあのコントラスト白いコントラストになって見えるということですね。まああの単純にこうただこう絞るだけあの縛るだけでも模様がついたりとかあとよくあの えー、と花傘模様っと花がこうこ開いたような傘が開いたような模様ですねこれがちょっと近いんですけれども、えー、ハンカチをこう絞ってたこ糸をこうかけるとですねそうすると、えー、染めた後開くとそこの部分が柄になって綺麗なこう花が開いたような柄になるというのもありますあとこんなふうにですねあののここれを実は割り箸でこの 布をこう挟んでですねゴムでこう止めててこうですね、挟んでですねやっぱりここのところに染料が入りにくくなってるんですねこれあとやっぱり開くと、えー、これはちょっと違うパターンなんですけどもこうやって幾何学的な模様がこうコントラストになってこの模様ができるというそういうものですでは、えー、先にあの染めるものを染めたいものを用意しておいてその後 えー、染料を取る作業を紹介しますえっとこれはあのボルケれでも構わないんですけどもさらしく の, のえ歯切れなんですけどもねここに紅花、えー、の花びらの部分ですねこれ乾燥させてあ る, あるんですけどもこれをくるみまして。 ここは漏れないように。紐かまあ輪ゴムが簡単だと思うので、輪ゴムをお勧めしますけど、今ここでまず。あの。バットなんですけどね。水が入ってます。ここでまず水に溶ける。成分を先にえっと揉み出してしまうと。いわゆる揉み出しですね、え。ー ショッキングピンクになるこ の, この 赤, い赤い色素の方はですね、えー、水に溶けにくいんですねで、まあ、色の雑味っていうんですかねちょっと黄色っぽい方の色がその、えー、っと発色をちょっとこう邪魔をするっていうんですかあのちょっとぼやけた色になったりする時があるのでこの黄色の色素水に溶けやすい色素をまずこうよく揉んでですねこう 抜抜い色い色抜いてておおくくとと黄色色素もちろんこの黄色い色素自体もきれいにあの、えー、単独では染まるのでサフロールイエローっていうねあのあのそういう色素成分なんですけどもそれはそれでこれはあの別の時に取っといたものなんですけどもこれはこれで木綿ですとかですね木に染めることができますひとまずこれで。 何回か水を変えてですね水道で流水でやれば一番早いんですけどもちょっと撮影の都合上このバットでやりますけどもこれを繰り返して染料を取ってあの黄色い染料を抜きます、はい、一度水を捨ててまたきれいな水に変えてきたんですけどねまだ出ますね これがあんまりこう出なくなったらいいんですけど水に溶ける成分をこうやって抜いていくとこれを繰り返しますはいこれであらかたあの水溶性のサフローリエの方だいたい抜けたとこの次にですね今度は水に溶けにくい成分で、えー、カルタミンの方ですねこの赤い色素の方を抽出します 水には溶けにくいんですけど、成分がいわゆるポリフェノールですね、の形をしているので、アルカリを加えると、そちらの方に溶けてくるんですね。その性質を利用します。フェノールは、アルカリと塩を作るので、水溶性の塩を作るので、そういう酸と塩基の性質を使う、活用するということです。こちらにアルカリの炭酸カリウム。昔はあの 灰草木灰を使ったんですけども炭酸アカリウムをちょっとこうこう浸すぐらいですねアルカリなので手荒れしやすい人は手袋をした方がいいと思いますこのようにですねいっぺんに加えるのではなくて少しずつ加えて先ほどの色素とちょっと色似てるように見えますけど このアルカリの成分によって出てきているのはカルタミンのアルカリ塩です。水溶液と水液の方に溶けるわけですね。これをただひたすら、えー、加えながら少しずつこう成分を水の方にこう出していくと。抽出していくという作業になります。根気よくこを。 アルカリを加えては炭酸カリウムを加えては赤い色素紅色素をもみ出すという感じになりますね、はい、だいぶ出きました赤黒い色素がだいぶ出きたんですけど最終的には仕上げで炭酸 薄い液で仕上げとして色素を絞りきりますはいこんな感じですね一応中見てみますかゴムを外して、まあ、こんなもんですね それでは次は、えー、染色になるんですけども先ほど絞りを入れといたハンカチを、えー、抽出液の原液にいたします、えー、黄色っぽいですよ ね, ねこの後の実はこのアルカリ水溶液ですねカルタミンがアルカリ塩として 水, 水に溶けてるんですけどその色素が 酸を加えることによって比較的強い酸ですねクエン酸なんですけどもカルタミンよりも強い酸を加えるとその弱い酸が追い出されてしまうと、まあ、科学的にはね弱酸の有利っていうんですけども有利した色素が繊維に絡みつく、まあ、固着するというのを利用しています、まあ、科学的な操作なわけですね ところ色の変化を見ててもらいたいんですけどこれクエン酸ですねで炭酸塩なのであのカリウムがですねカリウムの炭酸塩が中和されるとこの通り CO2 の発泡が見られるわけですねでこのちょっと中和しているところがちょっとピンク色になっているのがわかりますかね中和されてるとこねちょっとこう見えにくいかもしれないですけどここですね 赤くなってきましたよ、ね、でまだあのアルカリアルカリの力が強いところはこうまだこう黄色っぽいわけですよ中和したところから酸の有利が起こって枯れた面色素が繊維の上に絡みつくということが起こりますえ弱酸の有利というやつですね、はい、この泡はですねこの葉っぱが見えなくなったところで一応中和点になるので それを泡の出方をこう手のひらの上でねこうすくって発泡が起こるかどうかを見ながらあまりこう加えすぎても無駄になりますんでね発泡が止まったとこが一応中点かなとこうですね色のコントラストが出てきますはいそれではあとこれを 中和を完了させて、まだ泡が出るのでアルカリが強いということになりますだんだん穏やかになってきましたはいもうアルカリは調和されているのでゴム手袋をしていませんえ色濃く染めるにはですねこれをあの水洗いをして空気に一回さらしてですね でまたあの液につけるとでまた水洗いして空気にさらしてを何回か繰り返すと比較的色濃く染まるようです、はい、えこれはあの流しでもすでにあの色素を洗い流してるんですけどあとはこれを紐をあをほどいたり輪ゴムを切ったりですね絞りを開くだけなんですけど 流しがない場合はですねこういうようにです、ね、水に溜めておいてその水の中で絞りを開くとそうしないとですねこう繊維が残っている状態で開くとこのせっかくのこう白く色が抜けているところに繊維が色素が入り込んでしまうので何のためにこう絞りを入れたか分かんなくなっちゃうということになります。 はさみかカッター使うんですけどあの布を切らないように落ち着いて溶いてみてください、はい、こんな感じです、ね、さっき割り箸であの挟み込んでいたのがこれですねこういうちょっとこう幾何学的な大した大した柄じゃないですけどこんなこん な, になるとですね まあ、同じものはできないのでね微妙にこう柄が違ったりするのがまた染め物の楽しみでもありますねじゃあもう一つのですねこっちは結構きつくしたので手がかかるかもしれません、ね、あのビー玉をビー玉をこう絞ってたところですね ったところはちょうどんん丸丸く、まあ、丸ではないかの時にこう布を切っちゃう時があるのでね慎重にこうやってもらえればいいかなと、ね、もちろんこ流しが流しでね流水でやるのが一番いいんですけども今ちょっと撮影のためにですね あのこのバットの上でやってるんですけどもついついこう上に持ち上げて置いているので線液が中に入り込む傾向がありますあとここ開くだけですねさっきこれ結 ん, だ結んだだけなんですけどあんまり硬くするとですねほどけなくなる時があるので。 ちょっとこうぼやっとした感じの柄にしかならないんですけども、まあ、これも味かなと、ね、これは花傘のようになるはずなんですけどあまりさっき丁寧にやらなかったのでちょっと黄色い染料が残ってるの分かります ね, ねこれを本当は流水にさらしながらやると。 こますはい紅花染めの紹介でした。 まだ乾いてないんですけどこんな感じです先ほどの茶線鉱色風けど教材ですね 繊維によって発色の仕方がだいぶ違うことがわかります一番上が面ですね ナイロンアセテートレイヨンレイヨン結構ショッキングピンクに染まってます絹はおそらくサフロレーノが残ってる関係もあるんでしょうねちょっとオレンジ色っぽく見えると合わせて紹介します